今日もとってもいいですいいですはいこんにちは始めましたありがとうストレッチのコーナーでございますさあということで今日もありがとうストレッチ元気に始めてまいりましょうということで私 私、このありがとう。ストレッチ主催スーパーパント、マイム、伝道師、シスターひろみこと放送官はひろみです。<笑>よろしくお願いします。さあ、それではですね。ありがとう。ストレッチはですね。 じゃあごさん皆様お集まりでございますねはいありがとうございますありがとうストレッチは愛してる大好きやありがとうの言葉を使いながらストレッチを行う画期的な方法でございます言霊パワーを使っております私シスターひろみが考案いたしましたこの言葉3つの言葉がですねなんと素晴らしい効果をもたらします この言葉、誰に言ってるかっていうと自分に言ってるしみんなにも言ってるし世界中に言ってますこの言葉のパワーね本当にすごいことになりますのでぜひ使っていきましょうよろしいですかいいですはいありがとうございますさあではここに置いておいてまずはですねビフォーアフターのチェックでございますいいですはいつでも言ってくださいいいですこちらいいです本当にいいですねいろんなことがいいですよということではい ますそして伸びしろたっぷりな自分をね信じてまいりましょうトラストマイセルフ、はい、ということでよろしいですかはいビフォーアフターでビフフォーアフターアタをチェックしますはい花さんではビフォーアフタービフォーをチェックしてアフターをチェックすると違いが分かる違いが分かると継続につながる継続につながるとボディが変わる人生が変わる ということで笑顔で行いましょう。笑顔で行うと呼吸ができます。呼吸が重要、呼吸で体を緩めていきますよ。はい、ではビフォアチェックいたしましょう。今日のね、体調もできます。あま長、あ、座姿勢とっていただいて、手を前にしたら、がって<笑>どうでしょう。この手の位置を今日はシスターはちょっとちょっと降りております。で、この手の位置がね。いろんな場所だと思いますけど、今の状態をチェックする。今がね、どの感じかで。終わっ またチェックすると違いがわかりますはい、お膝のポジションどうでしょう膝裏の感じこの感じ膝裏の隙間もチェックしますそして腿の張り具合を左右も見てください左右でね右左ももの太さとか違ってまいりますってあと自分で、えー、あかかとからですねもものお尻さんまでの、えー、接地面の感じをちょっと覚えておいてくださいこれが接地面が広がる感じがしてくると思います はい、ではですね、今日えっと最初にお伝えいたしますのは、この間ですね、ふくらはじまで行ったので、一つだけ説明させていただきます。えー、このように、右の足をたたんで、右の結界さん を, さんをほぐすところまで行きました。で今度は、ももの内側さんを全体ほぐします。で両方の手をぐっとかけて、体重に乗っけて、 手だけを揺するんじゃなくてもうボディごと揺すってください。ボディごと揺するとです、ね、であの肉ごと揺すってください。押し付ける手だけをこうするんじゃなくて手をのっけたら肉をお肉様を揺すってください。ボのお肉様をほぐしておりますからね。 これキウイの塩もみの外側さんちょっ と, ちょっと、ね、手が遠いかと思いますけれどもちょっと体重をかけてぐいぐいまんべんなくほぐす、はい、ではここまでちょっと途中出てきますのでね意識してやってみてくださいではい、今日皆様ご準備よろしいでしょうかはいありがとうございます では前に出していただいて、今日もスルーとね、この先は流して通していきますので、えー、分かんないところはまた前のね動画を見返していただいたりなんかして、えーえー、確認していただければと思います。はい、それでは行ってみようお。はい、左足さんの上に右足さんを乗っけます。足の指を横に開いて縦にほぐすところから行きます。 愛しててる大好きありがとうを2回言ってエイトカウントたまにシ ー, サーがワンモアセットって言ったらツーエイートやると思ってくださいはいでは行きましょう指を横に開いて立てた立てから、はい、皆さんご一緒に声出して笑顔でいきますよせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でお隣の指愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう声出してナイス、はい、では指をぐさっとさして足をこう上側を持ったら足先をねじりますつま先ねじせーの愛してる大好きボディーごと、はい、愛してる大好き笑顔で今度は土松の上を持ちますあ土松下側を押さえる感じせーの愛してる大好き足先ねじ<笑> 愛してる大好きありがはい、ではくるぶしをがっつり持って足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、足首回し、はい、ちょっと持ち上げてもいいです、せーの、愛してる大好き、ありが、笑顔でね、愛してる大好き、反対、ボディごとどうぞ、反対回し、愛してる大好き、肘も大きく。はい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 愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きボディごとのっけますよはい結界さんせーの愛してるひ膝のちょっと上の、えー、内側愛してる大好きありがはいもも内側さん今日やった愛してる大好きありがと愛してる大好きではお膝さんをひっくり返しますで、きゅうりの塩もみ外側せーの 愛してる大好き今日ここやったとこですよ。愛してる、大好き。ナイス。はい、ではこのおひさんを立てます。で左足さんは下、右足さん立てて、ふくらはぎ裏側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。親指で押してます。愛してる、大好き、ありがとう。ひ下をゴリゴリします。グーで押して、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ。 愛してる大好き、ありがとう。膝の上をやってます。ありがとうお皿回りぐいぐい。愛してる、大好き、ありがとう。人差し指の尖ったところで、ありがとう。はいお膝を伸ばします。ももの上、バーでもいいし、肘でもいいです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、まんべんなく、ありがとう。はいお膝、つま先、内側、もも外どうぞ。せーの、愛してる、大好き。 ここを念入りに、はい、愛してる大好き、わもセット、はい、愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、笑顔でねはい、では、このもも横に反対側左足下のくるぶしを置きますくるぶしでしごきますくるぶししごきつま先を膝は内側せーの愛してる大好き、盛大に愛してる大好き笑顔でわもワンワンセット、愛してる大好き、ありがとう 声出して、ありがとう、ナイス。ははい、ではその足さんも右後ろに畳みます左足さんが前右足さんが後ろ右の腰骨をグッと落としたところをグイグイもも横グイグイせーの愛してる大好きこれボディごとどうぞ愛してる大好きワンマアセットはい、愛してる大好きこれ、体重かけてボディごと揺すります大好き ナイス、はい、では背筋を伸ばして骨盤転がし左のお膝の外に左手右手をお尻をペタ骨盤を前と後ろ大きく転がします後ろからいきましょうせーの愛してる大好きありがとう盛大に愛してる大好きワンモンセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、背筋を伸ばして左手さんを左の腰の横 右手さんを右の骨盤がっつり掴んで、腰と肘と肩を回します。骨盤ねじり、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアセット。愛してる、大好き、ありがとう。盛大に愛してる、大好き、笑顔でね。ナイスいいですはい、ではここでいいですマークお願いします。マーク、ポーズ。 これね、あの片足さん終了でございます。右足さん終了。チェックします。両足を伸ばします。あっという間でしょ。はい、右手さん、はい。つま先さんの方に行きます。はい、そうすると今ね、シスターの手は、指先さんがかかとの方に来ております。さっきはね、土踏まずさんあたりでした。背中がだいぶ落ちましたよ。はい、膝裏の隙間はどうですか。皆さんの顔。はい、右膝さんが落ちた感じで、右腿さんが広がった感じがいたします。 左足さんの、右足さんの裏側の接地面がね、こう、ちょっと落ちて広がった感じがすると思います。どうでしょう。はい、では、ちょっと休憩、水分とります。どうぞ。ご自分のボディの変化があったらね、コメント欄にお書きいただいてもいいです。よろしいお願いします。えっ、ー、と、休憩タイムでは水分を取ってください。水分を取るとね、デトックスにつながります。はい、どうぞ。水分、いつも取らないとですね。 あのストレッチ後にデトックスをよろしくないものが流れておでんになりますので<笑>それも躊躇せずにお出しになってくださいはしかるべきところに行ってお出しになってくださいはい、ではですねさあボディの変化いかがでしょうかあっという間にねあの片足5分ぐらいで終わっておりますよ5分ねはい、では左足さんよろしいですかねもうほん と, とこの伸びしをたっぷり 伸びしたっぷりなご気分をお忘れにならないあのご自分で「硬い」とか言わないね「硬い」って言っちゃうとボディ脳みそさんがそれに反応して「硬いボディ」をね作っちゃうんですよ「伸びしろたっぷり」って言うと脳みそさんが「あっびしろたっぷりだな」って<笑>思ってください言葉ってね自分の脳みそさんに言ってるんですよ脳みそさんはそれにねすごい素直なんですよ言葉に対してですから言葉をねちゃんと選んでいかないといけない気をつけないといけない はい、いうでなのでシスタはいいです「いいですいいです」ってばっかり言ってます「いいですいいです」って言ってるとねあのいろんなことがいい感じになってくるんですよどんどんこれもうね私「いいですが」ができたの1年前なんですよあの2月ぐらい去年2月ぐらいねそっからいいことだらけでございますよ<笑>はいさということで「いいです左足さんいきましょうあっという間に伸びますねんで半田さんねはいでは左足さんいきましょうちょっとチェックタイム左足さんどうぞ 左足さん右足さんやってると左足さんもちょっとね行きやすくなっております、はい、右足さんはさらにいってますはいでは左足さん行ってみようあ右足さんの上に左足さんを乗っけます足先指先からぐいぐい行きますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で大人に愛してる大好きありがとう愛してる大好き大人にどうぞ愛してる大好きありがとう 愛してる大好きお隣どうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きどうぞどうぞってはい指先ぐさっと刺します足の甲を上から持ちます足先をつま先ねじりせーの愛してる大好きボディーごとやってください愛してる大好きでは土松の上が下側を持って足先ねじりせーの愛してる大好きありが笑顔でね 愛してる大好きナイス、はい、くるぶしを持ったら足振りせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、回します足首回し愛してる大好き肘ボディごとありがとうもも愛してる大好き反対回し愛してるボディごとやってください大好きありがとう上半身もほぐしてます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 はい、両手両足盛大に振って、ツイート、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上もセット、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、最後貯金キンのポーズで寄付貯金シスターのボディもだいぶ戻ってきました。はい、ついでに、いいですポーズ、よいしょ、5回、さあ、背筋を伸ばして腹筋使っております。どうですかいいです。はい、ありがとうございます。<笑> いつのタイミングからかいいですポーズが増えておりますよ、これ。<笑>はい、では、左足のふくらはぎをしきます、右足ん後ろ、体重をかけてふくらはぎをぐいぐいほぐします、9位の正午見、せーの、愛してる、大好き、体重乗せてね、はい、愛してる、大好き、自重ストレッチでございますよ。はい、結界さんせーの愛してる 自重ストレッチ、ご自分の体重の使いどころですよ、愛してる、大好き、はい、内ももさん、はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、ふくらおひさん、ひっくり返します、はさん、ひっくり返します、はい、ふくらは外側ざさりしてる大好きありがとうこれも体重かけていきます、愛してる、大好き。 ナイス、はい、お膝さん立てます。膝裏ひ、裏側親指さんで押してください。せいの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔だよね。膝下ゴリゴリ、せいの、愛してる、大好き、グーでやってますよ。はい、愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、笑顔で お, お皿周りゴリゴリ、愛してる大好き、お皿の周りをやっていきます、愛してる大好き、ありがとう、お膝を伸ばして、もも上ぐいぐい、肘でも手でもいいです、せーの、愛してる大好き、ほら、体重使ってます、ここで、愛してる大好き、ありがとう、つま先お膝内側、もも外ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、ここちょっと痛いですよ、はい、愛してる。 痛くて普通ですよ、このセット愛してる大好き、念入りにありがとうもも横さんは念入りに、ナイスですはい、では右足のくるぶしさんを左足のもも横に置いてしごきますはい、行きましょう、くるぶししごき、せーの、愛してる大好き、盛大に愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス ははい、ではこの足を下ろして右足あ、ごめん、左足を立てますもも裏ぐいぐいちょっとこれ忘れた右足つけの「<笑>愛してる大好き」あとでやりましょうはい「愛してる大好き」「あ、内ももぐいぐい」愛しし「愛してる大好き」「飛ばしましょうありがとう」「愛してる大好き」「裏側と外側と「愛してる大好き」「ありがとう」「愛してる大好き」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 もも裏ぐいぐい、せーの、もも裏ゆさゆさ愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。はい内ももゆさゆさ愛してる、大好き、ありがとう。がっつり掴んで吸っております。外側どうぞ、愛してる、大好き、もも外ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。膝裏ぐいぐい、膝の裏、愛してる、大好き、ありがとう。 声出していきましょう膝下ぶらぶらせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きちょっと下にずらす愛してる大好きもう一回ずらします愛してる大好きありがとう足先ぶらぶらありがとうはい。では左足さんも後ろ側に置いて右足さんを置い て, てください右足さんが前左足さんが後ろ左の腰横ですね行きましょう 体重のけてせーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ママセット。はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、骨盤転がし、背筋を伸ばして、右手さん、右膝さんの横に右手、左手さん、お尻、お尻を後ろからせーの、愛してる大好き。骨盤転がしますよ、愛してる大好き。 盛大にマイ愛してる大好きありがとう声出してありがとうナイス背筋を伸ばして右手さん右腰左手さん腰腰肘肩背筋を伸ばして骨盤ネジにせの愛してる大好き盛大に愛してる大好きマモアエイト愛してる大好き盛大笑顔でね愛してる大好きナイス ははい、では両足骨盤転がし右足はここまでだったけど左足が終了したら両足で骨盤転がしが入ります背筋を伸ばしたらマットをたたんだり、えー、畳まなかったり お, お尻さん座骨さんを守ってください、はい、背筋を伸ばして足は腰幅よりもちょっと外、まあ、肩幅ぐらいねで背筋を伸ばしたらももの裏をぐっと掴んでいただいていいので骨盤をぐっと丸めるのと伸ばすのといきましょうせーの 愛してる大好きありがとう。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ナイス。では、これが最後、クイックです。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ワンモンセット、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ナイス。いいです。はいでは、いいですのポーズがここで入ります。背筋を伸ばして、ボディーを後ろ、はい。では、足をちょっと上げる。 片足伸びた方が良いいはい、そして丸いいです、はい。このような感じできてますでしょうか。いいです。ポーズはい、美しい。はい、このまま拍手イエーイありがとうございます。とってもいいです。はい、終了ありがとうございます。今日も頑張りました。はい、では両足を伸ばしてチェックタイム。ビフォーアフーのチェック。 はい今やった左足さんの方ですね左足さんどうぞおだいぶ伸びました背中の位置が落ちました右足はどうでしょう、はい、左のお膝さんの裏もちょっとチェックしてください膝の位置が落ちたと思います腿の外の腿の張り具合もあいいですねおおだいぶいいですさあ皆さんのボディいかがでしょうかいい変化をね書いていただければと思いますお、うん 藤原さん、こんにちは、おはようさん。<笑>いらっしゃい。一緒にね、シスターね、9時から毎朝やってますから、ありがとうストレッチ、一緒にやりましょう。はい、ハナさん、ありがとうございます。あのね、シスターね、たまに順番間違えても、間違えるでしょ、間違えても、いいです。<笑>あのね、いろいろね、間違えることとか普通でしょ。普通っていうか。 間違えるときは間違えますから別に間違えてもいいんですよしかもねこれも知っといてください失敗してもいいです<笑>この2つ失敗してもいいです間違えてもいいです何があってもいいですこれで覚えていただければと思います<笑>そう言ってねあの気分をねあのへこんでも気分を切り替えていくっていうのが重要だねはい、では、そうとい、いででととうことで えー、私のキンキンの公演はこちら「ヒロミの日の字」「いいです」ビデオ上映会 VO13、えー、月26日土曜日14時と18時シスターが2年間パントマイムを学んだ時ですねうん年前うん前ぐらいに学んだ時にあのと卒業公演をして「そのいいですありがとうございます」そうです。<笑>そのその 学んだ時のビデオがねございまして奇跡的に残っておりまして、ね、その公演ビデオを上映しながらシータがあのパントマイムパントマイムをしているところをお見せするそしてシータがトークするっていうことでやっております<笑>皆さんご予約まだの方はね是非いらしてくださいあのご予約なさってください QR コードはこちらですねあの ちょっとね、今回はね、配信はございませんけれどもまたの機会にいろいろ考えたいと思いますので遠方の皆さんも、ね、またの機会を楽しみにしていただければと思います。はい、ということで藤原さんもね、今日はご一緒に花さんもありがとうございましたはい、ではまた、えー、と明日同じ時間にありますここからも水木金は3回でもね、ありますのでぜひ、えー、ご参加ください。 ということで今日も愛してる大好きありがとうな一日をお過ごしくださいはい今日もご参加いただきありがとうございました今日もとってもいいですはいありがとうございますごきんよう浜のアイスねーちゃおーイ